じゃんくんおはようおはよ う, はよう朝からずいぶん甘えたけどジャン君おはようございますそしてクロケンパパは今からピクミンをまきにピクミンをまきに花をまきに自転車で移動しますとにかく今町は荒野になっています花がほとんど咲いていません、えー 花びらを巻くと花が咲くっていう花咲坂自転車行ってきますヘルメットかぶろうっとちょくんはいはいはいはいはい ゃはい君たちは今起きたとこだけど。 これからお休みになりますよ。もうすぐ12時です。人間は寝るんです。猫さんとは違うんです。